vamos a ver esperamos un poquito que mire a ver si va bien Así、si、me he dejado, ok. Vale, así me dejas. Estoy viendo una cosa, v a l e pues nada voy a empezar ya así que vamos ya la acción ahí estamos <音声>一度は七に立ちシフト。<音声><音声><音声>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 その中に巣立ち間もない3人の若者たちがいた彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであっただからなんで簡単に遅刻するんだ忍びの掟きにもあるでしょう時間は厳守すべしって大体いい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ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 俺たちはい<音声><音声><音声> 確実に倒してる全身中とはいえガキアイメントも一度に引けるがな許せないで苦しませぬ倒してやるぜああ<イッ><イッ><イッ><イッ> ああ you だけは多いねかかしが疲れてきているおこの数を相手にしているのだ。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 な、espero que esté いりふとんどいきせべあげん、ココカノナガメワナツ まさかと思って脱獄してみりゃよよくもうちを裏切ってくれたなさすけ。<笑>サズ<ス>ケ<笑>カリン人質に取られるようじゃ足ーマとデマトイトイトイトイトイトイトイトイトイ 弱そうねカーリン、あの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだのう渦巻一族といえば<笑>思い出すな俺の妻も兄者思い出に慕っているところ悪いがそういうのは今度だんうんそうであった戦場へと急がねばならなかったないや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 こちらもオンエアでやられてる。 ・残念・危な サモンカグッチ どうやらまだ本当に出力を出してってはいないようださ、ま、てここから銅を巻き返すか見物ぞエサを連ドンセサロを蛙しうっ そのようだ何か仕掛けてくれて試してみるかそ う, うなんだけど。<笑><笑> It's <laughs> not. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 強ら相手にこまで粘をプだけのはまだ先だ最後までやらねば奴らの力を見極められる何を遊んでいる やっぱ僕だよねあまり長くは持たない。あああ どうする このくらいで十分ぞで結果的にはどうなんだろうまだらも驚くだろうこれほどのつわものが戦場に現れればつまり合格ということですかなまあ想像以上だったと認めてやろう<笑>さて他の者たちを待たせている 里に戻ろうぞあっさすけ待たせたないえそれで結果はうん問題ないこのメンバーで戦場へと向かうとしようぞほかたちよいよいよ戦いの時だ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 不謹慎だが慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるないつの世も戦いようだが戦争もこれで最後ぞ行くぞ さてここからは二手に分かれるみんな頑張るんだよ3港と離れたかかしたちは一路目的地カンナビ教を目指した時に対立しそれでも協調し彼らは進み果たして数日後 ついに目的地の目前まで到達した敵地を進む3人ただならぬ緊張感が張り詰めるそんな中それは起こった<笑>こいつは預からせてもらう。 リンに何をした安心しろただ眠っているだけだこいつはいろいろと使えそうなんでなディンを返せかかしすぐに追いかけるぞおいかかしかかし二人でこのまま任務を続行する な, なんだと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 時間の無駄だお前は何も分かっちゃいない掟を破ったやつがどうなるか確かに忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされるけどな仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ俺はリンを助けに行く この女なら現実の中だ。実を解きたいが、俺たちを倒さねえとな。だが、そんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したこと。しかし、東京のストア。 にならないの今のお前が<音>お前の命はこりで終わる残念ながらまだ腕が震えやがる恐怖は自分の弱さだ乗り越えろオフだえっ もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないかつぼしも か, し か, し か, かやはり考えも行動もガキだなお前はこのような。 貴様のたに本気を出していないと粘るうどうやらお前を過小評価していたようだフッフッ その辺でやめとけよああ忍法迷彩隠れの術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 しかし、この世代は、ころ世代は、この世代は、この世代は、この世代は、この世代は、この世代は、なの世代は、この世代てこの世代は、この世代は、この世代は、このあ代実この世代は、この世代は、この世代は、忍のとして当然だ。 システムが安たすることは死んでいる。 手強いな。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 オビトお前シャリンガンをここは仲間は俺が守る<音声> お, めおいおいマジかよヤるぞオビト の術うん、合わせろ 助けに来たぞリンもう大丈夫だ人質を救って油断したか気緩めんのが少し早いんじゃねえのこの葉のガキドウドトン岩屋崩しヤバいみんな出口へ走れ 大丈夫か？リン、カカシ。モビター。<笑>くそ、やめろ。いいんだ。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 ドト ン, ドンーはい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 リンはリンはどこなんです間に合わなくて進まなかったかかし話は全部リンから聞いたよ第三次任界大戦その長きにわたる戦いは 名もなき多くの忍びたちの犠牲によって集結したそして同時に名だたる英雄たち語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦いその日この葉隠れに二人の車輪リンガンを持つ英雄が生まれた一人はその名を慰霊碑に刻み一人は後に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 未だ続いている。 ちゃう。